私は知らないうちに大変なことをしてしまいました今回は本当に色々あったねシャミ子のおかげで夜も喋れるようになったのだご先祖は静かにしてくださいでも早く風を直してください次回はシャミ子が新しいバイトをするよあとは助っ人呼んだから。<笑>